今後、人生の新たなスタートを切る3人のメンバーだが、慣れない新生活を迎えるにあたり、少々心配なメンバーも、それがリーダーの岸優太だ。最年長メンバーにしてグループのリーダーを務める岸さんですが、実は過去のあるインタビューの中で繊細なメンバーはという質問に、大使騎さん以外の全員が彼の名前を挙げていたことがあったのです芸能関係者。 その発言があったのは芸能情報誌パテイトウワンパブリッシングの2023年2月号に掲載されたインタビュー。この中でメンバーの中で繊細という言葉が似合うのは守ってあげたいメンバーはという質問が全メンバーに振られたのだが神宮寺はこんな風に騎士のことを分析していた。 近く、騎士君は永遠の繊細を追い、ある意味すごい、騎士君はガラスのハート。例えば仕事の現場で自分が後で食べようと思っていたお弁当やお菓子を他の人に食べられと分かりやすくしょんぼりしてる。そんなことで砲撃で落ち込めるってある意味すごいよね、神宮寺。また長瀬や高橋も騎士の名前を挙げ、その理由をこう話している。 普段の色々を見ていると考え込んでる時があって抱え込みそうなタイプかなって流せ。騎士君はいたずらに対して永遠の繊細を意、小。僕らがふざけて何か仕掛けると、毎回、初めてやられた。ぐらいの顔で驚くの、笑い高橋。 ちなみに平野も繊細という言葉が似合う人に関してこそ高橋の名前を挙げていましたが守ってあげたいメンバーとして騎士の名前を挙げこう答えています。繊細だと思うのはアマ。6、7年前だけど、振付師さんに怒られてリハ状の隅っこで体育座りをしてて、本当にアニメや漫画みたいな状況。この子は繊細なんだなからと思ったよ。 メンバーで守ってあげたいのは騎士くん。強がりで弱音を吐かないし、文句も言わないから、あまり抱え込みすぎないで欲しいなって思う、いや、騎士さんの気真面目さと平野さんの優しさが滲み出ているようなコメントですよ。寝、ね、前での芸能関係者。四角騎士のメンタルが落ちた時の回復方法、とは この時、岸さん本人が何と答えていたかというと繊細だと思うのは完全にイメージでしかないけど、あま、守ってあげたくなる感じがする。でも実際問題、繊細なのは前回だと思う。人だからさ、と自分にも意表を投じたようなニュアンスで答えているのです。前での芸能関係者。ちなみに、同インタビューの中で、メンタルが落ちた時の回復方法。 という質問に対して、騎士はこんな発言も。寝る。人ぐっすり眠ればケロッとしてて、引きずることはそんなにない。とりあえず別土に入ることが、回復の近道かな。理想の睡眠時間は6時間。それだけ眠れたら満足、騎士。自他共に認める繊細ーイな騎士だが、意外にもぐっすり寝れば、翌日には立ち直るメンタルの強さも持ち合わせているようだ。 これにはファンも一安心。疑問符近くこの騎士さん、超可愛 い, い、とファンモ絶の素顔。疑問符金プリ通算の通算9枚目となるシングル、ラビンや踊るように人生を、の MV 撮影時のオフショット。この騎士さん超可愛 い, い、とファンモ絶の騎士の素顔が覗く。